使ってるうちに、これを安全なところに隠さなくてはああ。宝石を返せ、スパイダーマン。宝石を、宝石宝石をだ。女を殺すぞ。博士と宝石を交換だ。宝石を投げる。博士はそっちにやる。届く前に黒焦げにしてやるよね。それは違うな、エレクトロ。チェック。うん メイと お, おいそんな大丈夫あ一体何発食らったんだエレクトロはどこだ行ってしまったわどこかへそうかわかったよ 今行くぞお前の力も今夜限りだ